絶景声で呼ばなくても聞こえてるよ<笑>えチ地球滅亡のカウントダウンも迫る中彼が目覚めていた私を呼び覚ましたのは君かの失った者は取り戻す 行きましょう最後のバカ騒ぎにどうせバカ騒ぎすんならとびきりの馬鹿担いだ方が面白えだろあっニップだったーなんか全然関係ないやつ出たきた最後の最後のバカ騒ぎ終わりにしようぜ僕らの私は君に私が切れるか 憎しみ合い殺し合いそれでも断ち切れねえ<笑>そこに未来があるなら踏んだくってくるのがよろずやです俺の守りたかったもんはここにあるあれなんか戦顔になってるんですけど最後なのに相変わらず間に合ってないある大丈夫 これー。